するしない。それでは今回のマー前田の匠ご覧ください。何二曲開始です。皆さん手配を開けてください。 ドラはローワンシャさん、はい、なんちゃでございます、はい、あなんか統一ですねそうですねダブなんですかはい仕掛けていきます仕掛けますね1枚目からはい他の形ドラいきたいなあ想ーソーから来ましたペイからいきます役のねなる範囲はまだ残してペイからそうですねはい と前向きですかまあダブナンがね一応統一っていうこともあってドラ引きとかもありますしいいですよねさあ来たのははいキューピ ン, ーピンまあ、ダブナン頑固になったら一気に面前勝負の手になるんで1四、うん、切りますはいこうなるとね本当はダブナンも泣きたくないんですけどねうん何以外って泣くところあります うんーと現状は僕はこのあの急ピンがあんこになったんでないですねアン、うん、あんこになる前ならあの急ピンポンからとかでもプレッシャーかけていっちゃおうかなと思ったんですけど地位はあります地位はないですねあ、うん、これでちゃんたが見えるじゃないですか確かになんで僕これであのはい泣かないですあのラブナンも泣かないですラブただったりは あのダブナンチャンタは結構なり辛そうなんでダブナン泣いたらダブナンののみになっちゃいそうなんで、うんうん、ダブナンあんこにするかリーチしてチャンタに持っていくかの今2択かなって思ってて、うん、ドラのローマン引けた時だけダブナン泣いてダブダンドラ1にしようかなって感じになりました、うん、もうこれなこういうやつがおるじゃん、はい、これだとチャンタになっないんですよ、ねはい、でもンっですよいい あの相当今回、いピンが早い人と3ピンが、うん 40, 秒ね、あの40秒に今、つまぎれだったんで、はい、切れてる人いるんで、加減ピンはいいかなと思いますんで、うんうん、ここは一気にチーマンをいきたいなと思います。だって、ーソを引き戻すかもしれないし、確かにそうですね、引き戻すというか、ーソを引くかもしれないし、変わるかもしれない、ち、うん、ャんと手配だけ見ると、やっぱりこれ、白鳥さんの速度感が出てますね。 ーーチーワンと俺がこの世代したときは結構早いねえそういうことですよねここまでの思考を聞いてるとよこれがあるのよすごい泣きたくないんで、はい、これダブない1枚目はするしますこうなったら目を閉じましょうはいもう出た ね, ねすごいですねもうら話したらすぐに出まし、ね、もしらもーもう知らん<笑>怒ってるみたいに聞こえますけど2枚目は泣きます<笑>渋、ね、閉じてもらえないです が欲張りに何泣いた後にパーソを切ってみるとかっていうのもありますなん泣いたあとパーソですかあでもやっぱりアンピンのみで何泣いたんだったらテンパイ取った方がいいかなと思いますねダチいそうではいもう一枚いらないのよ<笑>やっぱどうしてもヤステルテンパイって、はい、あのー そあとから降りたりしなきゃいけなかったりとかうん、うん、そういうのがあるんでやっぱ最後までめくり合える手に持っていくのが理想ですよね戦えるってことですよね、はい、急走が2枚に切られてしまいましたちょっと逆にそのポジティブに考えると両サイド神茶と下茶は急走がいらないっていうことあポジティブはいポジティブに考える時もあるんですね<笑>あるよあここで うーワンギリリーチ親からのリーチが入ったリーチ受けたんですけど、はい、この手どうしましょうしかも相手は親 あ, あんまりリーチ棒が出ないて あ, <笑>あ出ました<笑>あ出ましたあでも点数状況と自分の待ち、うん、なかなか悪くはないかなと思ってるんで、まあ、ちょっと遠めのスーピンが気がかりですけど、うん、なかなか悪くはないかなと思ってるんであの行きたいですよね スピンの気がかりは何が？あのもしトイツ手とかであの人の癖にもよるんですけど、うん、えっとローピンになって四四ピンだったんで二二四って持ってたりするかなっていうの、はあ。いいピム来てるしリアンピンが固まってる可能性はゼロじゃない。いね、はい。で来たのがローソン、うん、安くなるテンパイにはなりますけど、これどうします、うん？急走だったらね、あの。 行ったんですけどね。簡単ですもんね。はい。そうそうですと、リーチのみですね。そうですね。なんで。天敗を取る価値すらないかなと、今回思いますんで<笑>ん。でもどうにか粘りたいじゃないですか。はい。なんか今三品切るか、いいピン切るかで悩んでるんですけど。うん、ちょっと三品を、あの安全に三品から。いき ま, すまず親の現物の三品から。はい。 リーチ入りました何がもし出たときはなんででもちょっと微妙ですかねあ、まあ、でも 何, 何本して一旦短期に受けるはありかなと思いますけどそれでもちょっときたさあシャアが出てを、うんまあ、逆にこれはいいですよねあの2人あの戦闘体制に入ってるんでこっちが引きやすいじゃないですかなるほど、うん、あのやり合ってくれるそうですね、はい、3人目では行きたくないんで、うん しかもこのね、形打点だと。厳しそうですよね。放、は、送、い、が通った。この三、ね、面ちゃんどうです。ね、あのイ、e、ンピンは相当通りやすそうなんで。はい、ワンチャンスで三ピン早くてっていうのもあるで。とりあえずそのイ、e、ンピンはとりあえず切ります。うん、ただリーチは打ちません。音曲がりはできません。なんでたときにね。 ローンはできないんですけど。ポンはできますよ。はい。だポンすると、はい、ちょっとし、あの下ちゃんにた、下ちゃんは親に、のリーチーに対して言ってるわけじゃないですか。シ、うんね、下ちゃんは結構信頼度高いんで、はい、そこに対してはいかないかなっていう感じですね。天、は、秤、い、相撲、赤ということで、親の二千六百オールが決まりました。やべえじゃん。 い、ね、いっぱいありました、ね、さあじゃあて皆さんの手も開けていただきましょう、うん、このような形、はあ、もうすでにねシャアをポンした下茶もテも天イですしトイメも後継のもうリンピンといってでした ね, ね、うん、合ってましたねリャンピンそうですね今回上に積もられてしまう結果にはなりました 転輩しても、かなりもうあれですねバランス、打点と自分の見合わないと思ったら、うんうん、そうですね。層走引いてたらねパーソンィ リ, リーチになってたと思うんですけどさすがにですねうーんだと思いいますはい、今回は親にもられました、少しまた展望は減りましたけれども、はい、この後どんな展開になっていくか巻き返しはあるのか。これがやばいよね<笑>これある<笑> はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。